おはようごござざいいまますすラスカルでございます今日はですね群馬の超有名店でありますラーメン芝浜さんのオンラインショップから冷やしラーメンこちらを今回10食ほど購入させていただきましたなので今回はねこちらのラーメンを使っていろいろ自分でトッピングをしながら食べていこうと思います今回のセット内容なんですけれどもグイリりスープが1つに自家製麺が1玉入っております スープや具材の湯煎をせずに麺を茹でるだけなので早速作っていきたいと思いますそしたらまずはじめに玉ねぎをみじん切りにしていきたいと思いますみじん切りの方はねこんな感じで完成いたしましたんで今回はちょっと辛みを抜きたいので一瞬ね水にさらしていきたいと思います 続いてはこちらのみょを切っていきたいと思います。そしたら続いてこちらの三つ葉ですね。こちらもちっ切っていきます。三つ葉もこんな感じで完成でございます。続いてはネギですね。今回使っていくのはね、白い部分のみになります。おやりで こちらも完成でございます昨日からですねちょっと仕込んだトッピングもございましてまずこちらが味玉ですね今回はあんまり卵の方に色をつけたくなかったので白醤油をベースにつけ汁を作っておりますでこちらが肩ロースと鶏ももの低温チャーシューでございますこんな感じで低温チャーシューの方も準備完了いたしましたはい、そしたら今日もね麺を茹でるのに運動を使っていきたいと思います よいしょっと、重たい。お湯が沸くまで待機でございます。本日もその間に、こちらをいただきたいと思います。<音><音声><音声><音声><音声>今日も絶好調にうまい。そしたら、お湯が沸く前に、まずスープの。 準備をしたいと思うんですけど今回はねまあもちろんすり鉢を使うんですけどそれプラスね比較用に普通の丼も使って12枚も作っていきたいと思いますはいいてことで今完全にお湯が沸いてきましたで麺の方なんですけどこんな感じやばい10玉<笑> 本当に、シワハマさんは、あのね、麺もめちゃめちゃうまいので、まあ、楽しみでございます。で、一応、茹でる時間は2分から3分ほどってことなんで、まあ、今回、冷やしっていうのもあって、間を取って2分半ほど茹でていきたいと思います。よし、OK。で、茹でてる間は、今回もしっかりと栽培して回してあげてください。はい。OK。<笑> も使ったでこれ締めるときにねしっかりと面同士をこすり合わせてぬめりも取ってあげてくださいそしたら盛り付けに移りたいと思いますいいすごい面料ですよ<笑> やったはいはいということでこちら特製の冷やしラーメン完成いたしましたので向こうの部屋でね食べていこうと思いますはいということで今こちらの部屋に戻ってきましたいやこれすごいな肉ラベルとサイズ感の違いがやばい<笑>伸びる前に早速食べちゃいたいと思いますいただきますこちららの方からいいいたただきたいと思います Thank、mm -hmm. you. めめちゃめちゃゃうまいぞ<笑>スープも麺もすごいスープは基本的にかつお系とか煮干しが香ってるねスッキりとして飲みやすいんだけどコクがすごい麺もねこんな感じで細麺で表面もかなりツルツルしたタイプなんですけれどもそれでも香りとか甘みが十分に感じるう ん, これは、ね、柴濱さんの チャーーシューでございま す, いすげえしっとりしてるちょっと自家製の味玉も今回ねかなり茹で加減が辛くなっちゃったんでパッカンはなしで。 あは い, いよ<笑>でかいな改めて見るとでか<笑>ちょっと続いてこの大きいほうもえー、<笑>うん 冷たくてすごい食べやすいしね何人前でも食える気がするうんうんうまあ<笑>。で今回麺が多かったから 若干ね、そのスープから浮いてる部分の麺もあったんだけどまたね使ってない麺もねすごい香りがいいんだよねうん小麦のこの風味がねめちゃめちゃ爆発してる<笑>うん 今日、途中の味変とかが特にないからさ<笑>いつにも増して無言で食べてる気がするんだけどいいのかなこれもうめちゃめちゃうまくて<笑>うまくてねなんか黙っちゃうんだよねさすがにねこの量は多かったかもしれない結構ねお腹には溜まっている そ, したらそろそろこの子をいただきます<笑>でももう結構麺もなくなってきちゃったなうん 寒 い, いや、はあ<笑>よいしょさすがにね<笑>この量食べてると体が冷えすぎてちょっと上着を持ってきました<笑>寒い<笑>さあ<咳><咳> 今こんな感じで麺とチャーシューとかのトッピングは全て完食でございますでももったいないんで、うん、はい、ということで今全て完食し終わりました ごちそうさまでしたいや芝浜さんの猫、ね、の冷やしラーメンめちゃめちゃ美味しかった動画なのにもう黙々と食ってて俺しゃべったかなって思うぐらい<笑>集中してね食べちゃいましたこれからの季節ね気温も上がってきて暑い日も多くなってくると思うんですけれどもこういうね冷やしラーメンはねすごく合います<笑> トッピングには付いてないんですけれども、まあ、みょうがとか、あときゅうりも細切りとかにしてね、こう、体温を下げるようなお野菜たちも入れたりするとね、よりね、暑い日に合うような一杯になるかと思います。こちらのね、メニューの方は、芝浜さんのオンラインショップの方で購入ができますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね